MI 作成に参加した我が機動艦隊出撃します、うん がつまらなくても、なかちゃんのことは。 狙ってきましょうそうね大物を狙っていきましょう。 良い作戦式でした。こんな艦隊ならまた一緒に出撃したいものですゲームがつまらなくっても中ちゃんのことは。 ありがとう<笑>こんなになってもなかちゃんは絶対よりどりみどり変んしない<笑> この勝利僕の力なんてささいなものさ嬉しいな。 火の固まり沈めしな<音楽> 来日攻撃隊、全発散来日攻撃の漁を認めます急いで 艦隊ののた提督あななが私の提督なのそれなりに期待はしているわ。 艦隊が母航に帰投しました作戦完了艦隊帰投ですはいありがとうこれで飛竜には負けませんロケ弁ですねいただきまーすありがとうございます